はい、ということで皆さん、こんにちは。本日もやってまいりました。古原や久 TV よはい、ということなんですけれども、今日はですね、一体何をしていくかというと、おもちゃ紹介の方をしていきたいと思いまーすはい、まあね、いろんなね、おもちゃ紹介動画ね、まあ今ね、世の中にはたくさんありますけれども、まあこうやってね、まあ実際やってた人がおもちゃ紹介するのもなかなか、 ね、まあ、そんなにたくさんはないんじゃないかなというふうに思いまして、まあ僕もね、結構おもちゃ持ってたりとかするんで、どうせだったら、ちょっと紹介していったらいいんじゃないのというふうなね、まあ声もあったので、やっていきたいと思います。で、皆さんにね、ちょっと問いたい。やっぱりそのスーパー戦隊だったり、仮面ライダーだったり、まあそのヒーローにとって、一番大切なものって皆さん何かわかりますかまあいろんなね、おもちゃありますけれどもね、それは、やっぱり、この、変身道具でございます。 やっぱり僕たちはこの変身道具が、やっぱね、この、なんだろうな、ヒーローの醍醐味というか、まあこれがなかったらやっぱりね、変身できませんからね。ということで今日はね、まあ変身道具の方をね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、今日紹介するのはこちらの、ドーンブラザーズの、ドーン桃太郎が使う、ドーンブラスターを紹介していきたいと思いまーすドーン前回じゃああのね、 あの似てると思いませんこちらとじゃじゃーんはいこちら持ってますギアトリンガゴーンジャーということで32番のですねこれはいギアが入っておりました いや、面白いのがねあのなんいろんな、ね、番号、まあ、45番まであったんだけどこれでゴーンジャーのギアでちゃんとその32番って、ね、言ってくれるっていうところがまたいいんだよね今日紹介するのはですねこのドーンブラスターもそうなんだけどこのねえっ、ー、とギアトリンガーと似ているところまああのね作品自体も何だろうなちょほぼ豪快ジャーのちょっとパワーアップバージョンみたいな感じなのかなアバターチェンジだから 要は変身できるんだよねでゴーカイジャーもねレンジャーキーで変身できたりとかするんだけれどもだからめちゃめちゃ似てるんだよねということで今からちょっとこれを開封していきたいと思いますオープンおお出てきたかっこいいよね やってまいりました。こちらが、ドンブラスターでございます。デラックスドンブラスターということなんだけれども、この中にまず入ってたもの何かというと、まず、このデラックスドンブラスターが一、えー、つ入っています。で、こちら、はい。ドン桃太郎のね、ギアですね。はい。こう俺はドンブラレットって呼んでますけれども。いやー、いいな、カイト !2 年連続。はい。こちら、カイトのね、えー、ギアが入ってるんですけれども、ここがスイッチになってんだけど、これを、 はい、ドーンブラスターと言っておりますちなみにこれの声をやってるのが浜野大樹くんでございますほんとねもう放送1話目の放送もキンキンであの浜野くんとお会いすることがあってだからめちゃめちゃなんかねえ縁を感じてます今でまあこうやってこうやってね、まあわいい音かわいいね はい、ということでじゃあこれをまずセットしていきたいと思いますまあこういう感じかなこっからシャキーンっつってやってこういうふうにやってドンブラコーンバゲンでドルシュ おぉほあって感じでございます。これ外すのは、ここのレバーを、ぷいっと、落ちるということです。まあ前回ゃちょっと入れてみたいと思います。で、入れたらロックされて、ここが。で、それで、いけ前回座 覚えのある秘密のパワーということなんですけれどもじゃあさあこれ逆に前回のそのギアを入れたらどうなのかってちょっと気になるのでちょっとさっきね僕がそのこのギアトリンガーに入れてた自分のこのやつちょっと入れてみたいと思いますこれを入れてみたいと思います入るかなこれまあ入るだろうけどねお入るやん全然 いったね、なったーマッハ全開ゴールポやっぱこれが一番しっくりくるなーうわーかっこいいいやーかっこいいねなんか やっぱこれが一番しっくりくるね。やっぱ自分のだからかわかんないけれども。そう、だからこれ前回のこのギアもだからもちろん使えるんだよね。いや形はちょっと違うけどね。はい。形でいったら、こんな感じ。じゃーんと全然違います。違うけれども、併用できるということで。まあそうだよね。だってさ、もうドーンブラザーズの1話でもうジュラン出てきちゃってるからね。あのロボットになるからね。うん、まあこれドーブラスターでございます。で、ドーブラスター他にもね、なんかね、ボタンがあったりとかするんだけど、ここ。 かっこいいね。お、すごい、ゴーンジャちゃんと言うね。じゃあ、ちょっと他のやつも入れてみようかな。で、まあちょっとね、他にもギア持ってきてます。こちら。何個か、ちょっとピックアップしたやつをね。はい。やっぱり、一番最初はまあこのね。やっぱ、赤レンジャー。ね。ゴレンジャーですよ。はい。で、そして僕の、ちょっと赤色バージョンのギアがあって。 そして、こちら、ゴーカイジャー。そして、こちら、45番のギアでございます。はい。実は、これ僕ね、色2つあるんだけど、ギア自身がこうやって2つあるんだけれども、じゃあ、2つともちゃんと全く同じゴーオンジャーって言ってくれるのかどうかもちょっと含めてね、聞いてください。じゃあ、まず、もう一回入れるね。このゴーオンジャーを。ゴーオンジャー入れます。それで、 激レンジャーって言ったぞ今あれ激レンジャーって言ったよ今、ね、重慶戦隊って言ってたよ今で次じゃあこの赤いやつ赤いこのギアを入れてみたらちゃんと同じのが出るのか見て赤赤かっこよくな い, い, いこれめっちゃかっこいいでしょおーかっこいい いいね、やっぱではいきますキラメージャーって言ったよこれ<笑> 新戦隊。だから、ちょっとね、言わないやつがあるんだよね。これ、ゴーンジャーなんだけど、ギア的には。でも今、キラメイジャーって言ったんだから、まあ、これは言いませんでしたね。言わなかったね。はい。じゃあ、ちょっと次。これ、1番。これ、1番入れてみますよ。1番。1番。ね。赤レンジャーですよ。いきますよ。ドーン 言いましたね。いいね。ちゃんと言うね。言うね。言うね。じゃあ、<笑>まあ俺もね、ちょっと、ゆかりのある、豪快じゃ、入れてみたいと思います。豪快じゃ。いいよ。 いけ言いましたゴーん豪快じゃん豪快じゃいいねー。これ関さんなのかな、これやっぱり。 ねえなんかその前回じゃの時は前回じゃのね、まあ、担当の声の方がやって今のなんか関さんな感じもしたけどどうなんだろうちょっと分かんないけど、うん、あこれかっこいいこういうことですよこういうことですよこういうことですよ<笑>かっこいい2個使うとしたらどうするかそしたらまず最初にこっちをねちょっとためとかないといけないわけですよこうやって。 うで、貯めておいて、同時に打ちたいんでこう、これはこのままにしておいて、もう一個は、こうやって。で、この瞬間に、一気に打ちます。ドーン 弱い、ということでございますもちろんねあのー、いろんな戦隊、まあ、アバターチェンジなので僕もいますじゃんこちらゴーンレットのねゴーンレッドのアバーのギアもありますじゃーんゴーンレッドのねはいこのギアをちょっと入れていきたいと思いますはい、ラムネはすぐに食べてまあ、うん、宗介がゴーンレッドに変身するときはまあみんな覚えてるかもしんないけど こ, れね、このもうパカパカになっちゃったな<笑> こ, このォ本ねー本ォ本をこうやってパッて開いてこうパッて開いてこういうふうにやるわけですよでこっからパッて開けてチェンジソールセットイーンってガンでレッツゴーオンこれで変身ですはいだけれどももし エスミ・ソースケが、この、ドーンブラスターを使ってゴーレッドに変身するのであれば、どうやって変身するのか、やってみたいと思います。<笑>みんな変身だおう っていう感じで変身してます。アバトローギアセットディーンってもあるんだけれども、まあほぼね、コリルメンツは先輩、先輩ジャーだよね、個人のね。はい。例えば何がいるかって言ったら、まあ特急ジャー、獣王ジャー、ニンニンジャーに、キューレンジャー、そして、ルパパットでしょ龍僧にキラメイカ。はい。という感じでありますね。ドンゼンカなんていうの真ん中にあるね、これ。 じゃあちょっとどんぜん回を聞きたいなちょっとどんぜん回を入れてみたいと思いますどんぜん回はどんな感じなのかじゃ行いきますあっいいね応援歌みたいな流れで来たほら しましたいいね全力全 開, いい、ね、全力全開次は9連じゃこれ全部使うか分かんないけどねはいキューレンジャーちゃんと言いますね まあ、キューレンジャーって言ったら、まあ、今までのね、人数の中でも、ほぼ一番多いんじゃないかってくらい選手がいます。まあ、全員が人間体ではないんだけどね。あっぱれくんのね、スーパー戦隊最強バトルではね、まあ、えー、僕と、えー、レッド、レッドのね、戦いがありましたけれども、熱い戦いでした。まあ、ニン・ニンジャーって多分ね、戦隊シリーズの中でも3作品目くらいのニンジャーシリーズかな。 カクレンジャー、ハリケンジャー、んなんか違うの言ったジェットマンになっちゃいました。はい、もうジ ェ, ジェットマンです、この子は。ジェットマンで行きましょう、今日は。はい。特急ジャー、ね、特急ジャー。 もう特急ゃと言ったらね、もう列車のつながりで言ったら僕たちは、ね、古代エンジンがいますから。記者も好きライン、ケラインがね。ああ、キャンプ言うね。もう一回行きます。撃ちます。おおああ、これは嬉しいね。十王者。はい。こちらね。 ではもうこれもあのー、最強バトルで一緒しましたからねまあ一緒のシーンはなかったんだけれどもいきます同じ鳥モチーフだからね俺たちははい獣王者獣王イーグルあ<笑>いいね いいね、いいですね、いいですね。では行きます。次。ルパンレンジャーです。はい。ルパンレンジャーまた、つまらぬものを切ってしまった。はい、来ました。 パトレンの方入れたらなんて言うんだろう。じゃあ行きます。パトレン二号のね、横山君とは何回かね。あ言いますね。ちゃんとパトレンじゃ。かっこいい。警察センターかっこいいな。ということで次行きます。 ジ, ーンジュール。ね、キラメージ ャ, ージャーはい。 いやー、キラメイジャーもね。なんか相棒な感じが良かったよね。でもあのロボットめちゃめちゃ綺麗だったよね。クリスタルの感じがね、ほんとに。いやー、キラメイジャーもほんとに。ね、なんかみんなのさ、最後のさ、本人名乗りとかさ、よくできたよね、ほんとに。最後です、これ。竜走。いきます。 リュウウソジャーではね、まあ、オトパイセン、ね、あのー、ソウゴールドのね、妹、オトパイセンは朝一で実は共演してるんですよ。スーン。いやー、いいね、かっこいいね。はい、ということで、まあ、一通り流したんだけれども、あ、もう一個あった。ラスト。これが、 どーんももたろじゃあなんか色がちょっと違う色が違うしちょっとさっきのと何が違うのかやっていきたいと思いますいきますもう<音楽>これはなかった ちょっとスペシャルな感じあるね。ということでね、まあ、若干の違いがありましたけれど皆さんね、いかがでしたでしょうか。まあ、ドンブラスターね、まあ、これから多分いろんなギアが多分出てくると思うので、思うのをね、自分のその推しの戦隊のね、ギア、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。面白いね、これね。だから多分おそらくこっち入れても同じ音すると思うんで、ちょっとやってみようか。アバタローギアのこの全カイザーは、ちゃんとギアトリンガーに使ってもいいます。 はいはい全開座は言うねこのスペシャルなドモー太郎をこれギアトリンガーに入れたらどうなるのかちょっとやってみたいと思いますセット<笑>今めっちゃリサーチしてると思いますえなんだこれはえ このやついたかおいみんな、探せリサーチしろなんだこの、このギアはなんだあれ見つかりません一体何が起こってるんだ探せ、探せ、探せ少々お待ちください見つかりませんそんなわけねえだろ探せつって。隅から隅まで探せみたいなのが今多分この中で行われてる。で、結局見つからずずっとこのまま。ま、簡単に言うと、 何つった言ったのか今。あっか、あかいって言ったけど。え、それで、それが、これのやつなのかなどん全開よこれはいけんのかなこれ入れますよ。 まあまあまあドン全開王だから、まあ全開ザーって言ってるけど、まあまあまあ。だまあまあまあ、だ面白いね、これ。だから、いろいろ入れてみたらいいと思う。だって、この時には、このドンブラザーズのま構想はもちろんあったとは思うんだけれども、 さすがにここまでの声はさないからねということでまあねいろいろ今やってきたんですけれども、えー、お付き合いいただきありがとうございますまあこんな感じ、うん、とにかくいろんなギア入れてみてくださいねめちゃめちゃ楽しいですはいということでギアトリンガーそして、えー、こちらドンブラスターの、えー、おもちゃ紹介は以上になりますチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします